色を比べてみてどう？はい、ああ、なんかはい VCP のことです。山です。あまちゃんです。は、え、い、ー、じゃあ今日は何ですかこれ？アートの日。お、う、お、ん、アートの日ですね。アートの日です。はい今日は、はい、まずはこのね、あのー、この茶色っぽい液体あるじゃないですか。こいつでちょっとお絵かきをしてみようと。もう一、ん、度。お絵かきタイム。これ何の液体なんですか？これはちょっと俺はおおいおいね言って言うんですけど。うん 面白いねうん、何これ、犬、猫、全部紫色いすあ の, あ の, あのになったかといいますとね。うん 見ますこちらの溶液は、うんはいはいはい、素溶液でい素ででんぷんに反応して青紫色になるっていう。うんいううん、ということはということはこの紙にはでんぷんが含まれているということが。 使われてて、うん、その澱粉糊と、要素溶液が反応して、紫色になった。一応科学的には、要素澱粉ぷ反応ってことでいいですか。で、そもそも紙に、なんで、澱粉糊が使われてるんでしょうか。繊維をくっつけるためじゃなくて。くっつける。あの、生産するときに、重なることが多いよね。で、そのペタってくっつくのを、こう、ほら。 紙付きのイメージ、表面がツルツルのほに付いてるって感じですよね。そ う, そ う, そ う, そ う, あそう、繊維同士 も, もちろんくっつくんだけども、一枚一枚こう重ねたときにペロッとこう剥がれる。なるほど、ね。そういうことなのね、うん。まあ洗濯もいし近いじゃん。それ洗濯の時にパリッとするのもそういう感じ。うん、それが使われてるっていうのが良かったわけ。うん、はい。では、ね、ちょっと追加で。はいはいはい。 こっるねなななんんんかか和紙だだけどど色色のと比べべてみててちうみ、はいまあ、一番これ発色がいいとか紫なっいめっちゃ紫だけど<笑>なこれ青いね。 和、う、紙、んねね、に使われている海苔の種類が、でんのりの種類が若干なる 違, うと違うんじゃないか な, なみたいな。なるほどそういうス ほうと比べると、下のほうな。私ならぬあぶり消しという感じですね。はいなぜ まあ、熱したことでね、要素電分反応に必要なある物質がまあ、うん、変化しちゃったと思うんですけど、その物質っていうのはまあその要素だと思われると、うん、その要 素,、ね、要素が消化したんじゃないかなしこんな感じ、うん、な感じ、えー、っちゃいました。しょうね、今日はアートの人やるので。